やってきたのは、松山市清澄の一色動物病院。一色先生、おはようございます。ます間もなく診療が始まりますが、はいはい、この時間っていうのは先生にとってどんな時間ですかどんな気持ちなんですかあいやうん、そうですね、まあ、何ですかね。まあ、緊張もありますけど、ね、うん。 先生ぐらいになっても緊張があるんですか。まあそれはどんなコカ来るかわからないので、ああそうですね。うん、はいこう休館というか、うん、緊急の状態とか来たらどうしようとかどうしようっていうかまあどうどうすべきかとか、うん、うんうん、まあそういうのも考えますからちょっとだか多少緊張するんですけれども。うん。は問題を増えてきたのですた、はい月曜日もあります。はい、はいわ、はいはいはいはい、かりました。 石田さんだだは い, あとういます 7, 6, はすかり、ねね、ま, ました、ね。はいはい 多分膀胱炎の方落ち着いているとは、ね、はいあの貧尿と血尿が収まったので、ね、も, うもう一度あの、えー、血球と、はいえー、炎症反応ですねチェックさせてもらったなと思いますやはり今回まだちょっと高かったので。はい ちょっと待ってあのもう口いてくれるんじゃない あそうですね、はいそれで関節に来るという。 関節ってていていいいい18歳、はいけけででででもなんすすすすすすど歳歳歳ぎるのらや若見えまお名前か月ごね長生きしてくれて症状としてはどんな感じなんですか 先月ワクチン打ってそれでちょっと副反応であ大丈夫であった状態でそうなんですねマッサージ、まあ、してあげて優しい家ではどんな感じですかともやくんはあもう結構寝て過ごすことが多いです<笑>こんなに長生き元気で頑張ってくれて何か秘訣っていうのはあるんですか どうなんですかねみんな18歳憧れますよそうですね、うん、友達も結構、ね、はい。よく食べてよく食べて、よく遊んで<笑>どんな遊びが好きなんですかあの今は遊ばないですけど、ずっとおもちゃとか追いかけるのとか大好きだったので 可愛らしいですね、はい。何かお家でも寝てばっかりいらっしゃるということですか。気をつけていることってありますか。見てあげていることで。そうですね。あの隅っこにはまるので、バリケードでいろいろと災ではいますね。それはどうしてですか。<笑>あのどうしても隅っこになんかもうぐるぐる歩いてしまうので、でも同じところにはまり込むと、えー、ギャンギャン。 泣いて呼ぶので。そ う, でね、そういうのう。期待してくれ。そうです、そうです。<笑>そうなんや。と、あんよが滑りやすいんですか、ね。あ、そうですね、うん。だんだん踏ん張りが効かなくなるので、えーえー。そこはちょっと床に、いろいろ滑り止め敷いたりとか、気をつけてはいますけど。そ、はあはあはい、うですか。あんよいかがしてもら。可愛 い, いですね。チャームポイントはどこですか。 ともやくんの可愛いいを買お顔よ ね, 買おうよ ね, ねイケメンさんよね<笑>ちょっと撮らしてもらっていいですかともやくん、イケメンさんともやくん、かわ い, い, い, い<笑>ちょっと撮らしてね、ともやくんね可愛 い, いねドアップで撮っちゃうよやくしてますかわいい、ね、<笑>一目惚れでしょ そうですね<笑>全然違う顔してましたけどあ、そうなんですか真っ黒だったんですよえ、そうなんですか、はい、どうして色結構なんかコーギーの黒い子ってあの顔が茶色に退色していってしまうので1歳ぐらいではもうこの茶色い顔になってましたじゃあ1匹で2度楽しめる<笑>楽しみです色の変化も楽しい。そうなんやかわいい あとお耳もなんかこのまま飛んでいきそうで。あ、そうなんですよ。コウギー耳が大きいので。性格とかどうですか。あ、この子は結構コウギーって活発なんですけど、うんうん、割とおとなしめだったので、うんうん。そうなんですね。はい。全そうそうなんで友やね人ですか。えっと、えー、<笑>あのザニーズの長谷くんが好きで。 ちょっとそうじゃないかなと思ってます、ね。大体、ね、言われますね。<笑>先生これは何？阿武蔵のやつ。はいはい、ずっとこれをしてくれてて。うん、<笑>だから長生きなのかな。<笑>でもね、う三、んまあ、年ぐらい。そうですよね。はい。もう本当でもうん、お年にしてはすごい元気なので、うん、ちょっとでも効果がね出てき て, くれて、えー はい、ごめん、はいはい、そしたらですね、えーと、血液検査の結果が出るようにお時間いただきますので、はいったん間違いないようにしはいではいはい、ありがとうございます。 ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための三十分番組、猫ワン。猫 ワ, ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は松山市清澄の一色動物病院に密着取材。